新潟県のほぼ中央出雲崎町は雄大な日本海を望み小高い山々に囲まれた自然豊かな町ですその景色は神話に出てくる大国主の尊が生まれ育った出雲の国に似ていることから出雲崎という地名を付けたと伝えられています出雲崎町は江戸時代には佐渡から届いた金銀を荷揚げし 江戸まで運ぶ中継地として栄え。古代より湧き出る石油の産地として知られ。日本で初めて機械掘りに成功した近代石油産業発祥の地でもあります。今も多くの人に慕われる良寛さんは出雲崎の雲台偉人。私たちの心のよりどころです。息を飲むほど美しい日本海に沈む夕日。 新鮮な海の幸に舌つづみ恐襲を誘う伝統の品そんな歴史や食文化など魅力あふれる出雲崎町をご紹介します春の訪れを告げる桜が咲くと田植えも始まり町は一層活気づいていきます 目の前に広がる日本海からの贈り物取れたての魚はどれも新鮮そのもの市場には威勢のいい声が響きます5月には大量に感謝して魚祭りを開催新鮮な魚がとにかく安いと評判でお客さんがご覧の通りドッと押し寄せますいよいよ 毎年6月には伝統の出雲崎大祭海での無事故を祈願するために始まったとされるこのお祭りは300年を超す歴史があります子どもたちも町内ごとに失つらたタルミコシを担いで盛り上げに一役買います。 大人だって負けていられません見物客も加わってボルテージは最高潮に大勢の観客が見守る中町中を練り歩いたみこしを奉納して一年の無事を祈ります町を散策する人たち もう一つのお楽しみはそう舌で味わう出雲崎夏と秋の2回町の風情を楽しみながら自慢の料理と日本酒を味わうこのイベント毎回欠かさず訪れるリピーターもいてチケット完売の人気ぶり皆さん要チェックですよ 出雲崎といえば江戸時代から続くこの独特の町並みつま入りと呼ばれています長屋がひしめくように建ったのには訳があります当時は道路に面した家の幅間口の広さに応じて税金がかけられたため多くの人が節税のために奥行きの長い家を建てたそうです佐渡からの金銀を荷上げし 江戸まで運ぶ北国街道の宿場町としてそれはにぎわったそうですその妻入りの町並みのほぼ中央にあるこちらのお堂は出雲崎の雲大神、良寒が生まれた場所で今も遼寒を慕って訪れる人が後を絶ちません良寒は18歳の時に出家して20年余りにわたり諸国を修行して回ります 後に故郷に戻り、生涯民衆やとりわけ子供たちを慈しみ、出雲崎を愛しました。良間の見つめる先には母の故郷佐渡。そんな思いの込められた良間の苦があります。西へに変わらぬものはありそみと、向かいに見ゆる佐渡の島なり。 良寛は歌や書にも秀でた人でした。異木やゆかりの品々に触れ、人柄を知れば知るほど心が現れます。こちらも出雲崎にとってゆかりある人です。松尾芭蕉。奥の細道行脚の途中、出雲崎で一晩杖を休めました。そしてこの時、誰もが知るあのメイクが生まれました。 荒海や佐渡に横通う天の川出雲崎が最も輝く季節海には子どもたちの笑顔がはじけます井の花海水水浴場の水質は新潟県トップクラス比較的波も穏やかで遠浅のビーチなので家族連れに大人気のスポットです。 日本海に向かってまっすぐ伸びる桟橋は防の楽園です大漁を願って佐渡へ届かんばかりに竿を振りましょう真夏の一大イベント船祭りは海の安全と豊漁を祈願するお祭り船団パレードは普段乗ることのできない漁船に乗って出雲崎の海を巡るまたとないチャンス。 10席余りの船が大量バ旗をなびかせて走る姿は壮観ですジェロさんはデビュー曲「海行き」で出雲崎の魅力を全国に発信してくれた町民みんなのスターです。 船祭りの締めくくりは、漁港会場にした花火大会。目の前で打ち上がる花火は迫力満点です。夜空を焦がし、波に映る光が夏の一ページを彩ります。出雲崎といえば、おけさを忘れなく。 このおけさは林歌でで始まる特徴的な歌です出雲崎おけさの魅力を伝えるおけさ大使には剣持佑介さんが当たり年に一度の全国大会には多くの愛好家が集まって自慢の喉を披露します。 赤く染まる日本海をバックに一流のジャズを楽しむイベント観客とミュージシャンそして夕日が一つに溶け合います波にきらめくオレンジ色は出雲崎の宝日本海に沈む夕日この風景は 感動の一言時がゆっくりと流れていきます夕日を眺めるスポットもたくさん高台から波打ち際から思い思いの場所でゆったりと流れる時間を過ごしてください。 輝く黄金色も昔から変わることのない風景です海岸から少し奥まった場所では米作りが盛んです日本海からの爽やかな風で天日干しするブランド米出雲崎の塩風米をはじめ特別栽培米出雲崎産コシヒカリはおいしいお米として多くの人に愛されています 空から舞い降りる雪海沿いの街並みはしばし白の世界へとその姿を変えます雪が日本海の荒波に降っては溶ける様はまさに海雪です太鼓と笛の音が 新しい年の訪れを知らせます海沿いの街道では江戸時代から続く伝統の獅子舞が行われます町内ごとにあつらえた獅子が一年の無病息災を祈りながら家を一軒一軒回りますこちらのひときわ目を引く獅子はアメジ獅子と呼ばれています金色に輝く獅子頭に カラフルな胴体の覆いつまいりの町に降る雪の中色鮮やかな獅子の舞を一目見ようと毎年多くの観光客が訪れますつまいりの通りに漂ういい匂いは出雲崎名物浜焼きです目の前の海で獲れた新鮮な魚を炭火でじっくり焼き上げます。潮風を浴びながら食べれば これで身も心も大満足こちらも磯の香りたっぷりのサザエの炊き込みご飯新潟県主催の国際ご当地グルメグランプリで総合グランプリに輝いた一品これをお目当てに足を運ぶ人も大勢います出雲崎の豊かな海があればこその一品ぜひご賞味あれ 海の幸だけではありません里の恵みにもご注目体験型のいちご畑や梅の木のオーナーになって収穫を楽しむことができるんです首都圏からの申し込みもあって出雲崎を身近に感じられると評判です心和む色合いと風合い 懐かしの紙風船です出雲崎は古くからの生産地で現在日本で作られる紙風船のほとんどがこの製作所で作られていますシンプルなものから変わり種まで種類はさまざま出雲崎には今も歴史と伝統が息づいています町の観光拠点施設の一つ天領の里江戸時代 天領の地であった出雲崎を再現した天領出雲崎時代館」や町の特産品お土産が勢ぞろいの物産センターやレストランがあり日本海に突き出した観光ブリッジの夕凪ぎの橋は絶好の夕日スポットで縁結びの橋としても知られています。石油産業発祥のの地である出雲崎の 石油採掘にまつわる歴史などを展示した石油記念館もあり家族で楽しめる最高のレジャー施設です出雲崎町へは上越新幹線長岡駅から車でお越しの方は北陸自動車道西山インターチェンジからが便利です歴史の息吹を感じ日本海からの贈り物に 五感を震わせる心のフレームにあなただけのドラマ残してみませんか